両件審査のため、本日、政府参考人として、外務省大臣官房地球規模課題審議官、鈴木英夫君、大臣官房審議官、相木俊弘君、大臣官房審議官、松浦博君、大臣官房参事官、生津宏之君、経済局長、山内幹二君、 文部科学省大臣官房審議官、神山修君、大臣官房審議官、白間隆一郎君、文化庁長官官房審議官、永山雄二君、厚生労働省社会援護局、障害保健福祉部長、宮崎正則君、及び国土交通省大臣官房技術審議官、宮武義文君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、 ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより質疑に入ります。質疑での質疑の申し出がありますので、順次これを許します。杉田水脈、はい。杉田水脈。自民主党の杉田水脈です。よろしくお願いいたします。 まずはこのマラケシュ条約について、えー、質問をさせていただきたいんですけれども、これ、内容なんですけれども、視覚障害者の方々が著作物を利用する機会を促進するために、各国の著作権法において、視覚障害者の方々のためにです、ね、えー、利用しやすい様式の複製物に関する、まあ、著作権の制限であるとか、また例外を規定するというふうになっておるんですけれども、この利用しやすい様式の複製物というのは、どのようなものを指すんでしょうか。 外務省、山内経済局長。お答え申し上げます、マラケッシュ条約第2条 B におけます、利用しやすい様式の不正物というものにつきましては、具体的には展示、大きな文字の書籍であります拡大図書、さらに録音図書などが想定されているところでございます。杉田美男君 これは各国の間でいろいろ交換できるというような形で機 械, 促進機械をたくさん作っていくという意味での条約になると思うんですけれども日本語のものは例えば展示に直しても日本語は日本語の展示になるわけですよね、それが海外に行って読んでいただくということはこれは海外の方々も日本語を理解した人じゃないとこれはなかなか難しいということになるんですね、逆のパターン で, ですね例えば英語を展示に直す。 フランス語を展示に直すものがこう日本に入ってきた場合もこれ英語や日本あのフランス語とかが理解できる人じゃないとちょっと利用ができないというような形になるかと思うんですけれどもそもそもです、ねあのー、視覚障害者の方々でその外国語の展示を理解できるという方はどのくららいいらっししゃるんでしょうか外務省、山内経済局長。 今のご質問の点につきましては、あの具体的なですね統計が我々の手元にございませんけれども、まあさまざまな方が外国語の習得に努力をされているというふうに理解しているところでございます。杉田美穂君、はい、あの視覚障害者の方々というのは先天性であの目が見えない方、まあ、生まれつきずっとあの目が見えない方っていう方がいらっしゃって、そういう方々はまあ 学校に行く時も、まあ、あの特別支援学校というか盲学校というかそういうところに行かれると思いますそこで展示を学ぶという形になると思うんですけれどもあの後天性の視覚障害者の方普通に、まあ、ずっと目が見えていて病気とか事故とかで目が見えなくなったとっいうような方々というのはなかなか日本語の展示自体も。あの ちゃんと習得できていないという方が多いと思うんですけれども、これ大体、あの日本語の展示が理解できる方の割合というのは、どのくらいなんでしょうか厚生労働省宮崎社会援護局障害保険福祉部長。お答え申し上げます。 えー、少しデータが古くなってしまって恐縮なんですが、あの平成18年に身体障害自社実態調査を行いまして、えー、視覚障害者の展示習得状況について調査した結果では、視覚に障害がある方のうち、展示ができると答えた方は 12.7% となっております。杉田美代君、えーとまあ、普通に日本語の展示であっても えー、視覚障害者の方の中で約 13% の方しか展示が、えー、読めないと。 いうこれ、あの現状があるというふうに思うんですね。ただ、今回のこのマラケシュ条約につきましては、私自身もあの日盲連の方なんかとも意見交換を。あのいろいろしているところではあるんですけれども、この条約あの推進していくことに非常に期待を寄せていらっしゃるというような現状があります。で、あのこれをきっかけにですね、ぜひあの視覚障害者の方々の外国語教育というものもしっかりと。あの充実をあのさせていただきたいというふうに思っておる。ん ですけれどもこれ、今の現状はどのような形になっているのか、あの視覚障害者の方々の外国語教育についてお尋ねしたいと思います文部科学省、白間大臣官房審議官。お答え申し上げます、視覚障害者でいらっしゃる児童・生徒に対する教育を行う特別支援学校。 におきましては、小学部、中学部、高等部、それぞれ小学校、中学校、高等学校の教育課程と、同一の教育課程で外国語教育を行っているという 状, 態で状況でございます。またあのこの 学習指導要領にきましても、の視覚障害者である児童生徒に対して、教科の指導を行う際には、児童生徒の視覚障害の状態などに応じまして、展示、または普通の文字の読み書きを、系統的に指導を習熟させると、このようにあの示されているところでございます。今先生ご指摘の外国語教育についてでございますけれども、文部科学省であの検定教科書を展示役した、もの 展示教科書というのを作っておりまして、これなどを用いながら、特別支援学校におきまして、その児童の生徒の障害の状態に合わせて、そういった教科書なども活用しながら、授業は行われていると、こ, れこういった状況でございます。杉田美穂君、はい、あのせっかくこのようなな非常に有効なあの条約 があの推進されるということですので、あのできる限りその受益者の方々を広げていくというような努力も必要であるというふうに思っております。今日はですね、あの展示のことについてあの質問をさせていただきましたけれども、先ほどのこの利用しやすい様式の複製物の中には単に展示だけではなくてオーディオブックであるとかそれとかあの拡大されたものであるとかそういうふうなのもすごく入っております。で、あの特に。 好転性であの、事故や病気で、えー、目が見えなくなった方々っていうのはあの、お仕事をする上でもやはり拡大されたものがあると、あの普通に仕事もできてっていうようなこともありますので、えー、こういった方々が海外の文献が利用できるように、あのより有効的になるようにあの、しっかりとやっていただきたいなというふうに思いまますすございいしし篠 原, 君篠原君、はい、おはよでろく願ます。 えーとえー、まずですね、き、え、ょ、ー、は条約の審議ということなので、まあ、条約の中身について伺っていきますであの。なるべくです、ねあのまあえー、日本だけですので、しっかりとご対応、丁寧にしていただければと思っていますので、よろしくお願いします。えー、まずですね、えー、2013年の6月に条約が採択をされ、 であの今回、このマラケシ条約はです、ねえー、著作権法の一部を改正する法律案とともに、えー、条約承認案が国会に提出されるまで年実は、実に5年かかっています、であのそもそもです、ね、我が国の著作権法は、まあ、第37条におきまして、視覚障害者のための複製等に係る権利制限規定が すですので、まああのーまあ、公共図書館等における、えー、実務の場では、えー、この著作権法第三十七条の第三項に基づく、まあ、ガイドラインがありまして、でえー、そのもとにです、ね、身体障害者の皆様方に、えーまあえー、独自に知症のあるもののためにも、 複製等が行われていて、条約が求めている身体障害者の方々などにより、書籍を読むことが困難なものにまで、受益対象範囲を広げることにです、ね、国内的には何か問題があるというふうには思えないということなので、そうなると、なぜです、ね、まずその国内法の準備のために、5年間という時間を、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 その結果、今般本条約の締結に必要な改正部分を含む著作権改正法案が通常国会に提出される見込みとなり、本条約の締結の条件が整ったことから、本条約の締結について、ご承認をお願いするものでございます。篠原豪君 あのまあ実務上 で, です、ね、その実際どういうところ苦労されたとか、課題があったとか、そういうのがあれば少し教えていただければと思うんですけれども。文化庁永山長官官房審議官。 お答え申し上げます。えっと、委員御指摘の、あの、マラケッシュ条約への著作権法の改正による対応でございますけれども、えっと、検討がスタートしたのは、文化審議会での検討がスタートしたのは、平成二十六年でございます。それであ、のあの、十月、二十六年の十月に、あの、文化審議会の方で、小委員会の方であの、えっと、団体のヒアリング関係する障害者団体、経営者団体のヒアリングを行ったところ、あの、障害者団体の方から、 特にマラケシュ条約の締結に必要な手当てだけではなくて、それ以外の項目も含めて、あの複数の要望事項が示されました。えその点についてはあの、まあ、権利者団体から反対もしくは慎重な立場が示されたということを受けて、その後、あの権利者団体、また障害者団体と の, あの、まあ、調整、意見の調整を行ってきたということでございます。まあ、それにあの若干2年ほど時間がかかったということでございますけれども、えっと、昨年の2月の段階であの、えっと、3つの事項、要望 項目がございましたが、そのうち2つについては、関係者間の意見が集約したという段階で、昨年の2月の段階、まあ、そういう段階になりましたので、障害者団体の方から、まあ、調整がついた事項について、速やかに制度改正をしてほしいという意向が示されたのを受けまして、4月に審議会としての最終報告、それを受けて、今回、今国会の方に著作権の改正案を提出させていただいたという経緯になってございます。 篠原剛君あのもし差し支えなければです、ね、その三つの三事項のうち、二つは調整がついたと、でもう一つは調整がついていないということ で, で、すねちょっとその点について、どういうようなことがあるのかということを教えてください文化庁、永山長官官房審議官。 えっと、障害者団体からあの、えっと、マラケシ条約を超えてあのご要望やった3項目については、一つはあの、えっと、現在あの30、著作権法37条3項に基づいて著作物の複製とは行える、まあ、主体というのはあの、えっと、ボランティアグループも対象になっておりますけれども、ただあの文化庁の長官 の, あの個別指定が必要だということになっておりますので、それを見直してほしいという点。 えっと、また、あの、えっと、三十七条、三項に基づき、あの、メール送信。現在は、あの、えっと、ネットでの配信はできますけれども、メールでの送信ができないということでございますので、それをできるようにしてほしいということ。また、あの、字幕とか、あの、解説音声付きの放送番組は、あの、公衆で送信できるようにしてほしいという、この三項目について、あの、ご要望がございました。えっと、そのうち最初の二点については、あの、 今後、2点目のメール送信については、今回の著作権法の改正案に盛り込まさせていただいております。あとまた、個別に指定を受けずに、ボランティア団体、ボランティアグループも、 ま、法律に基づいて一定の利用ができるようにしてほしいということについても、あの、一定の条件は付す予定しておりますけれども、そういう方向での、あの、政令改正なども検討していきたいということで、この二 項, 項目については、あの、権利団障害者団体のご要望に沿う形での見直しということを考えておりますが、最後の三点目の、あの、字幕、放送に字幕をつけて提供するようなことについては、関係者間、障害者団体と、あの、権利者団体との調整はまだついてないという 段階でございましてあの、障害者団体の方からも、今後あの、まあ、積極的に協議を進めていきたいので、えっと、文化庁としてもあの積極的に関わってほしいというご要望をいただいておりますので、そういう形で取り組んでまいりたいというふうに考えております篠原剛君、まあ。できるところはです、ね、このような条約を結ぶので、さらに改善していく、やっていく点というのは、調整をしていただければと思います。えーですねえーまあ、この条約を締結する、まあ、意義 についてです、ね、少しお伺いしたいんですが、あの世界の中で、えーまあ、目が見えない方、資格が何らかの障害をお持ちの方がです、ねまあ、2億8500万百、約3 億, 名3億人ぐらいの方々がいらっしゃるという、あの非常に多い数だと私は思ってまして、でそのうちの 90% の方々が、えー、これは、 開発途上国に住んでいらっしゃるで、えー、そのことを考えればです、ね、まあ、この条約 の, その大きな受益者はです、ね、開発途上国の方々でもあるというふうに言えるんじゃないかと思っていまして、で日本としてはです、ね、こういうまああの国際的な取り組みに参加するというだけじゃなくてです、ね、 本条約をまあ日本が締結をすることで、まあ、我が国の開発途上国対策にです、ね、何か、悲劇をするところがあるのかどうかというところ、のようにお考えかをお伝えいただけおお、教えていただければと思います河野太郎外務大臣あの。この条約は、視覚障害者などの方々による著作物の利用機会を促進するためのものでありまして、 我が国がこの条約を締結することにより、我が国の視覚障害者等の方々による国内外の著作物の利用の機会をさらに促進するとともに<咳>、視覚障害者等の方々による著作物の利用の機会の促進に関する国際的な取り組みに貢献することにも資するものと考えております。あのこの条約は、各国の展示図書館等が利用しやすい様式の複製物の 国境を越える交換等について定めるものでありまして、視覚障害者等の方々による著作物の利用の機会の促進に関する国際的な協力を行う観点から重要なものであります。我が国として、あのこの条約の締結を契機に、開発途上国を含む、この分野における国際的な協力を一層進展させていきたいと考えております。あの先ほどの質疑の中にもありましたように、 これはあの、展示というのは日本語を日本語の展示に訳す、英語を英語の展示に訳すということでございますので、あの、委員御指摘がございましたような、 途上国の視覚障害を持っていらっしゃる方々に対しては、その国の、その方々の言葉でのものを提供しなければいけませんし、それ以外の利用しやすい形態についても、そうした方々が理解できる言葉で提供しなければならないという問題がございますので、我が国としてはそうしたことを含め、 えー、途上国の視覚障害を持っていらっしゃる方々が、さまざまな著作物を利用しやすいような形で、えー、できるように、これからもしっかりとご支援申し上げてまいりたいと思います篠原剛君、はい、ありがとうございます、あのまあ、力強いお言葉ですので、ぜひよろしくお願いいたします。で一方で、国内に対して何かこう、う悲劇する問題というのは、どのように考えているかということがあれば教えていただければと思うんですけれども。 国内対しですね。国内の方です。はい。はい。厚生労働省宮崎社会援護局障害保険福祉部長、お答え申し上げます。 マラケシュ条約の効力発生後は、日本と条約締結国間において、利用しやすい様式毒性物を国境を越えて交換することが可能となるわけでございますが、厚労省で具体的な事業で申し上げますと、視覚障害者情報総合ネットワーク、いわゆるサピエですが、を活用し、全国の視覚障害者がインターネットを通じて、展示図書や録音図書のダウンロード等を行うことができる支援を実施しているところでございます。 が条約の効力発生によりまして、日本国内に多数の外国の著作物が輸入されることにより、サピエの充実が図られるというふうに考えておりまして、視覚障害者に対する国内外の著作物の利用機会が促進されるものと考えております、はい、篠原剛君。わ、はい、かりました。 じゃあ次はです、ね、そうするとこの、うん、国内の中で、まあ、市場の問題ですかね、えーまあ、日本ではこれま で, です、ね、あの印刷物の判読にまあ障害のある方々が著、ね、作物を読めるようにするためにはボランティアの方々がです、ねあのー、展示翻訳や読み上げサービスを、まあ、実質的にはです、ね、ほとんど無償で やっていただいている方が多くて、そ, れまあそういう方々がです、ね、一般的だといや、提供するということですね、思われます。でまあ、公的な支援もそれを応援するというのがまあ従来の在り方だったんだというふうに思っています。であの他方 で, です、ね、条約の趣旨を自国のまあ市場においてです、ね、受益者が特定の利用しやすい様式では、 まあ、妥当な条件によってです、ねうん、商業的に、えー、入手することができない著作物に限定する旨を宣言 す, 宣言宣言宣言することができるようになっていてで我が国もです、ね、オーストラリアやカナダ同様、まあ、そうした宣言をする予定だというふうふに聞いています、そ, うです、ねでえー、そのことはです、ね、障害者へのそうしたサービスがすでに市場を介して提供できている場合にはそれを阻害しないという意味と と, ともに より広範なサービスがです、ね、市場ベースで提供できればより好ましいと考えていることも概念しているのではないかと思っています、でその方がですが、ね、より広範なサービスの提供者の出現が、まあ、期待はできるし、それに応じてサービスの多様性も増えていくんだろうとい う, ふうに思います。で えー、もちろんです、ね、あの現状では商業サービスの対象にはならないので国等が補助金等のです、ね、資金的支援を行って新しい市場をまあ形成していく必要があるんだろうとえつまりです、ね、民間でもまあ利益が見込まれる状態に持っていくということが必要だというふうふに思っていますですので、まあ、宣言をするということはです、ね、あの政府として市場を介入したサービスがまあ好ましいのかと。 できればそうした市場を創設していきたいんだということを今回のですねこの条約の批准えそしてこの宣言によって考えを持っているのかどうか具体的な策がですねえま政策が等があれば教えていただければと思います。外務省山内経済局長。代え申し上げます篠原委員の、えー、市場を介してサービスを提供するという考えお考えでございました。あのご指摘の通り宣言につきましてはこれをする予定でございます。 で我が国が本条約を締結することによりまして、展示図書、拡大図書、あるいは録音図書といった、視覚障害者の方々にとって利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換を促進するための協力が推進されると同時に、国内外において、視覚障害者の方々等によるですね、 著作物の利用が促進されるるここととを期待しているところでございますでご指摘の点につきましては、えー、外務省としてです、ねあの、文化庁、文科省、厚生労働省、国立国会図書館、経済産業省などと、あの各省の会議も開きましてです、ねえー、共有 し, しながら、えー、マラケシュ条約の下での、えー、国際的な協力を通じて、えー、視覚障害者等の方々による、えー、著作物の利用の促進に貢献してまいりたいというふうに考えているところでございます篠原剛君。 あのこ の, です、ねあのまあ、市場ということで言うとです、ねあの、私も以前、雑誌の編集者やってたことがあって、でそこにです、ねまあ、あ, のある、うん、外国の映像プロデューサーの方で、でこの方はです、ね、あの目が見えないんですよね、映像プロデューサーなんですけれども。 でその方にまあ原稿をお願いしてです、ねえー、どういうふうに思っているんだと、まあ、プロフェッショナリズムについてです、ね、お仕事に対してということで目が見えないということなんですがでお願いしたら、まあ、あの寄稿していただきましてでせっかくそれを寄稿していただいたのであの、まあ、その私がや携わっていた雑誌はです、ね、別に視覚障害者の方々向けのものじゃなかったんですがその部分だけはなん、ね、とか展示にしようと。 いうことであの結構予算がかかったんですけどです、ね、そこの部分だけは展示したんです、で展示印刷をです、ね、お願いするとまず業者の方がです、ね、非常に少ないし結構苦労するんですよね、なので、まあ、我々が普通の感覚の編集者がです、ね、あのそういうことにチャレンジすると結構ハードル高かったの で, です、ね、苦労した思いがあります。で その業者の方々もやっぱりあのすごく少ないので、まあ、単価もコストもです、ね、あのまあそれほど安くはなくてそのページだけで相当な印刷費がです、ね、かかりました144ページの本なんですけれどもたった数ページのためにです、ねえー、何割かというところの印刷費がかかりましたけれども、まあそれでもやろうということ で, です、ね、やったことがあってあのですの で, です、ねまあ、これをまあ機にやはりその今までボランティアさんだけでもやってきた いいろいろあるんでただその、まあ、これから流れを考えていけばです、ね、あの先ほど大臣もおっしゃったようにです、ねまあ、国内についても国外についてもです、ね、それぞれ言語も違いますしいろんなことをやっていかなきゃいけないと思っていますのでぜひしっかりとです、ね、あのそういったこともあの政策として考えていただきたいと思っていますし今、省庁を横断してです、ね、そういう取り組みをなさるということでしたんであので私はぜひ、ね、やっていただきたいと思います。でえー 次はです、ね、あの受益者以外の人が不正に利用できないようにそうは言ってもで す,、ね、するということは、まあ、著作権を守る上でです、ね、えで、ー、これは欠かせない措置でもあるんだというふうふに思いますで、あのー、公共図書館による貸し出しサービスとかです、ね、貸し出しのまあ規制で対処できると考えるところはそれでいいんですけれども あのサービスのインフラとしてインターネットを介した、まあ、デジタル情報についてはです、ねあのー、これは、まあ、あのインターネットを通じてお渡しした方がそがコスト的にもパフォーマンス的には現実だとい う, ふうには思われるんですがその場合にはです、ね、あの健常者の利用と障害者の方々の利用をまあ区別することが難しくなるということが実際に起きると思っていて。 でこの不正利用を防止することはです、ね、格段に難しくなっていくんだろうと思っています、でまあ、近い将来です、ね、デジタル技術によって、まあ、特別な施設をです、ね、利用しなくても障害者が健常者の方と同じように、まあ、日常生活を送るようになることが期待されている以上です、ねまあ、最終的には、えーまあ、不正利用という考え方が成 り, 立った成り立ち続けるのかということが、まあ、こうう実態としてね。 起きていくんじゃないかと思っていて、そうすると、えー、それだから、市政利用防止のために、まあ、これからです、ね、その理想の実現が阻害されるということは、まあ、好ましくないと、そうであれば、著作権保護者に対関する発想の転換も必要になっていくんだろうと思います、でまあ、それが市場を介したサービスの提供であると、でつまり補助金等による新たな市 場, 形成を市場を形成して、市場経由でサービスを提供できれば、 著作権者も一定の利益が得られるのでそもそもまあその、えー、この不正利用に対するです、ねえーまあ、取り締まりというかそういうもののコストもです、ね、削減されて好 ま, ましくなっていくんじゃないかとい う, ふうに思っていてでこの辺についてのです、ね、非常にバランスが難しいんですがあのもしその著作権との兼ね合い で, です、ね、何かお答えできることがあればあのちょっと教えていただくこと可能でしょうか。 文化庁長山長官官房審議官、お答え申し上げます。あのご指摘の通りあのまあ市場開示であの例えば出版社などからあの障えー、と視覚障害者向けのあの図書の販売などサービスが提供されるということはあの視覚障害者のじょえー、と, 著,、えー、と著作物へのアクセスが改善するとそういう大きな効果があると思います。またあのそれを通じてあの。 権利者にも今一定の対価が還元されるということにもなりますので、あのアクセスの改善、またあの権利保護にもつながるということであり、あのそういう方向はあの、あの、あの、あるべき姿だというふうに考えております。その上で、あの委員御指摘のあのインターネットでの利用は、これからどんどん進んでいくということが、あのになりますので、そういう際の不正利用の関係でございますが、当然、あの、えっ作権法三十七条三項の権利制限は、当然、あの障害者への、あの。 アクセス改善ということを目的とした、あの、権利制限ということでございますので、それ、それ、目的以外にそれが、あの、流用されるといいますか、それはあってはならないことでございます。権利保護と利用の円滑その両方のバランスを取っていく必要があるというふうに考えております。えーまあ、おそらく、あの、これから、あの、不正利用については、おそらくと、まあの、利用者の登録とか、そういう形で、あの、受益者はある程度、あの特定していくとか、さまざまな形で、あの、両方のバランスを取っていくということが、今後、あの、 これまで以上に取り組みは進められるのではないかというふうふに考えております篠原豪君。まあこれ難しい問題なんで、ですねしっかりとやっぱり考えていかないといけないのかなと思っています、これちゃんとやらなきゃいけないということで す, ねです、ね、あので、こういった質問にさせていただいているんですが、で今、その登録というお話がありましたけど、あのえっ、ー、と、うん。 例えばです、ね、今、ボランティアさんでいろいろ仕事をされていて公的な機関、団体と連携されてやっている方々もいますけれども、必ずしもです、ね、あの組織にはとら、まあ、われず、自由に活動している方々も多いと思っているんです、でそのまあ両者の割合がどのような状態かということってわかりますかねそれは難しい、はい 厚生労働省宮崎社会援護局障害保険福祉部長。お答え申し上げます。えー、今、委員からご指摘の、ご質問のありましたボランティアの割合についてですが、えー、私どもではちょっとこれらの割合については把握していないところでございます篠原豪君。であのー こういう方々がです、ねそのまあ、そのボランティアでいろいろとやっていく中で、そのまあ肯定的 な, なんかお墨付きとかそういうものがあればです、ね、まあ、まあ公認手続きというか分かりませんけれども、まあ、こういう人たちにや善意の個人がです、ね、従来できてきたの個人としてのサービスの提供を なんかこう認定すればです、ね、先ほど登録とおっしゃってましたけれどが、あのーまあ、そういうサービスの提供を安易に妨げられることをもう避けられるということになっていくんだと思いますしそうしたその善意の個人のサービスの提供を守るためにです、ね、今回の条約をやることと、うん、その実際の、うんまあ、どのようにこう対策をです、ね、個人サービスの提供ということでは守っていくことを考えていらっしゃるのか分かれば教えてください。 文化庁永山長官官房審議官。 あの委員御指摘のとおり、えーと、視覚障害者などの方にアクセシブルなあの書籍を作成するということについては、あのまあ図書館とかあのまあ障害者関係施設、そういう施設で行われるケースのほか、まあ、そういう組織に属さない、えー、とボランティアの方においてあの作成するされることも多く、そういうあのボランティアの方 の, あのまあか、えー、活動があのより円滑に行われるような 環境整備が、あの、要望もされているところでございます。文化庁としても、そういう、あの、ボランティア団体の果たす役割というものは非常に大きいというふうに考えておりまして、その御要望につきまして、あの、今は、あの、ボランティア、ボランティアの方々が、えま著作権法の権利制限規定に基づいて複製などを行う場合には、あの、 文化庁長官の指定ということが必要になっておりますが、まあ、それについての今後、見直しをし、現行制度よりも簡易な方法で著作権法に基づいて、さまざまな利用ができるようにしたいというふうに考えております、そのための政令改正等の使要の措置についても提言が行われており、そういう改善に向けた今後、具体的な制度設計を関係者のご意見も聞きながら進めていきたいというふうに考えております篠原剛君あの、しっかりと考えていただきたいということで、よろしくお願いします。 でえー、と次は、デイジーの活用について少し伺いたいんですが、まあ、デジタル情報の、うん、提供に関してはです、ねあの、デジタル録音図書の国際規格のデイジーがあって、すでに英語圏、フランス語圏で相当な、えー、録音図書が作成されて、えー、障害者の方々に無償で提供されています。で 日本がです、ね、条約に批准すれば、まあ、こうした技術やサービスを利用できることにはなると思うんですけど、政府として、このデイジーのです、ね、活用を、どういうふうにこうデイジーを活用したサービスの促進策というんでしょうかね、えーまあ、例えばその出版社が出版と同時にデイジー図書を作成できるようなことがあれば、それは本当にいいことだと思うんですね、そういうことに対して、例えば支援策、何らかあるんであれば教えていただければと思います。河野太郎外務大臣 あの、このデジタルアクセスブルインフォメーションシステムというのは国際標準規格の一つだというふうに認識をしておりますが、あの、日本の<笑>視覚障害者等の方々による国内外の著作物の利用の機会がこの条約の締結によってさらに促進される中で、えー、今御指摘をいただきましたデイジーを含めた 利用しやすい様式の複製物の活用が国内においてさらに進むことを期待していきたいというふうに思っております篠原剛君、はいあの。ぜひお願いしますで、えー、とこっちの条約では、ま、最後の質問になるんですけれども、あのー、教育の現場においてもです、ねあのー、私もこの市議会議員やってたこともあってですね、 でそういう所属の委員会にいたことがあってでやっぱりお話があるのは視覚、ね、障害者の方々が普通に当たり前にあのみんなと同じような教育を受けたいんだということをです、ね、小学校でうそういう話がありましてでその時にあの、まあ、何パーセントかわかりませんけれども例えばその、 文字がです、ねまあ、ディスクレシアの方々みたいにいわゆるそのなかなか文字がきれ麗に読めない例えば、まあ、トム・クルーズさんとか名前、ね、<笑>出していいかわかりませんけど映画監督のスティーブン・スピルバーグさんとかです、ね、あの方々はあの文字が 読, め読んでも入ってこないので全部聞いてです、ね、そしてそれをあれだけの演技に持っていくという特殊な本当に天才的な才能をお持ちだと思うんです。 で学校教育の現場でもです、ねまあ、あのこの音からなんかうまくできればいいなというのもありますので、まあ、こういったあの録音図書です、ね、みたいなものを、まあねまあ、進めていくのも大事だと思うのでそれはやっていただきたいんですが一方で、展示プリンターがあれば えー、これは1個に1台でもあればですねあのすごく助かるんだと天神プリンターはそんな高くない100万円ぐらいのものだったと思うんですけど、まあ、そういうこともあればですねそういう方々がいる方ところではすごく助かるんだと天神プリンターもですねあのボランティアさんであのやってくださっているところっていうのは学校じゃなくて地域にはあるったりするんですけどなかなかそのいつもやってもらえるわけじゃないんで大変だみたいな話があってですね でまあ、その辺も含めてです、ね、この教育の現場でも、まあ、少しこの条約に関してです、ね、えーまあ、展示プリンターのようなものを、えー、少し余分に、えーこうまあ、学校教育の場ですから、えーまあ、導入をしていくようなことを、まあ、働きかけるぐらいのことができたらいいなと思うんですが、その辺について、もしお答えできる方がいらっしゃれば教えていただきたいと思います文化庁、永山長官官房審議官。 委員ご指摘の趣旨は十分ご理解理解させていただくところでございますが、私、き今日は著作権法を所管している文化庁、審議官として、政治参考人としてご出席させていただいていますので、担当は文 部, 文部科学省の初等中等教育局になりますので、先生の発言の趣旨は責任を持って伝えさせていただきたいと思います。はい、篠原豪君、はい、ありりがととうございます、えー、では条約しっかりと 国内を含めて進めていただきたいと私は思っております。よろしくお願いします。次に小熊真二君委員長。小熊真二君。はい、希、え、望、ー、の党の小熊真二です。まずあのマラケッシュ条約について、えー、お聞きをいたします。まあこれまでのあの両議員の質疑にもありました通り、まあこの意義や目的っていうのはこれは大いに賛成するところでありますが、実態としてこれをしっかり、えー、この障害のある方々に。えー 読書に触れやすい環境整備をしていくということは、ハード、またソフト面においても重要であるというのは、皆様ご承知のとおりであります。一説に言われてますけれども、世界の中で、いわゆるこの視覚障害のある方に向けた書籍物、これは展示とかオーディオブックも含めてですけれども、 これはあの途上国においては出版物そ の, の 1% しかない、先進国においても7、8% しかないという、この読書飢餓の状況が続いています。でなおかつ、このアジア太平洋地域で、 この視覚障害の方々は非常に多いというデータもありますので、この日本が国内及びまた世界の各国と連携しながらこうした読書に触れる機会を増やしていくということは非常に重要なことであると思いますけれどもまずです、ねまあ、国内の話ですけれども、まあ、個人的に手に入れるというのはありますが、公共的な機関においてこういうものを触れやすくするという意味においては、 ここの市町村の規模やこう都道府県の取り組みによって差が出てしまうんですね、あのー、そういった場合にこう一生懸命こう障害のある方に、えー、図 書, さその読書のサービス、その出版物に触れやすいことを一生懸命やっている自治体もあれば、なかなかそこに手を回らない自治体もある。国国においては国会図書館で、あのー やってますけれども、あと、民間団体と協力して、サビエ図書館といったのを連携してやっていますが、まあ、これもまだまだのソフトの部分が数が少ないという点もあります。まず、この公共的な施設、いわゆる図書館などで、これをどう広めて、体制整備をしていくのかという、国として、そうした自治体の支援策といったものについては、どういったものを考えておられのか、まずお聞きいたします。文部科学省上山大臣官官房審議官 お答えいたします。公立図書館におきます施設等の整備につきましては、設置者である地方公共団体が地域の実情に応じて適切に判断し、取り組むものであると考えているところでございます。また、公立図書館の施設等の整備にかかる国交条件につきましても、現在、一般財源化指定されておりますので、地方公共団体の実情に応じてサービスの充実が図られているものと認識をしているところでございます。 こうした中、文部科学省におきましては、図書館の健全な発展を図るために、図書館法に基づきまして、図書館の設置及び運営上の望ましい基準を定めており、その中で障害者に対するサービスとして、展示資料、大活字本、録音資料、手和や字幕入り映像資料などの整備、提供等の充実については求めているところでございます。 今後マ丸消し条約が承認された場合には条約の趣旨やこれに沿った望ましい対応などにつきまして各種会議等において周知徹底を図ってまいりたいと考えておりますなお先生ご指摘のございましたように国立国会図書館あるいは関係団体等におきまして読書障害者のためのサービスとして視覚障害者等に向けたデータ提供サービスが行われているところでございます各図書館がこれらのサービスに参加しネットワークを形成することは読書障害者の環境整備のためにも有効であると考えており 文部科学省におきましても、各図書館に対してネットワーク化に必要な情報提供を行ってまいりたいと考えております小熊慎治君。まあ、基本的にはその自治体の判断がありますけれども、これ、自治体の財政規模によって、やっぱりやれるところと手が回らないところの差が出てきますから、この地域の格差が出ないような手当は国として考えなきゃいけないと、その自治体の判断ですよ、自治体の判断なんですけれども、これ、全然何百万人という、 自治体と何千人とてうはこういうマルケシ条約ができたからいろいろ自治体も考えてやってくださいねそれぞれでと言ったってこんなできるところできないところがありますからこれしっかりどう国として支援していくかということが必要ですしそもそもですよ MDGs ・ミレニアム開発目標においては誰も置き去りにしないと言っているんですかそういう哲学ですよ、誰も置き去りにしない。 これは国内だけでも国外のそういうところも含めての話ですけれども、まあそういう観点から言うと単純に自治体の判断というだけではこれはいかないなと思いますし先ほどあの同僚議員も言ってましたけれどもこれ先天的な話じゃなくてこれマルケシュ条約でちゃんと想定しているのはいわゆるレーによる年と年を召してからです、ね、あの病気でもなく加齢によって視力が低下していくことによって 人も、そういう人にもこう読書にアクセスしやすいようにするというような意味も含まれているわけでありますから、これはあの人口の少ないこところでもそういう人は多いわけでもありますので、我々だってそういう側になる可能性が病気じゃなくてもですよ、あるし、ましてこう糖尿病の多い日本であれば、糖尿病によって目視力を失う方も多いわけでありますので、まあ、そういう意味ではその、自治体の規模によって差が出ないような配慮を国としてはしなきゃいけないという。 ことです。もう一回文部科学省神山大臣官房審議官お答えいたします。あの先ほどあのまあ自治体の主体というふうに申し上げましたけれども、まずやはりあの地方自治体がその実情に応じて。 あの図書館の整備をするというところが原則というふうに考えてございますが、あのこのように丸消し協定が締結された場合、締結、今回、国会でご承認いただいた場合には、その趣旨を私ども、えー、きちんと、えー、伝えてです、ね、これに沿った、えー、望ましい対応ができるようにです、ね、各自治体に、えー各、各種会議等におきまして、周知徹底を図ってまいりたいと考えてございます小熊慎二君、周知徹底はいいんですが、と、ま、ど、あのつまりは財政支援どうだかということですよ。これえー 文部科学省、山大臣官官房審議官この点につきましては、これまでの地方活性化ですとか、地方文権の流れの中で、平成9年以降、一般財源化をされているということでございますので、この一般財源化された中で、各自治体が主体的に取り組むということが基本ではないかと考えてございます小熊慎二君、今、人口減少でいろんな課題を抱えている中で、新たな課題解決の宿題が与えられるわけですよ、これ、自治体においてはね。 だから、これが新たに考えなきゃいけないという私は趣旨です、今までこうやってますじゃなくて、これからどんど ん, ど ん, どんあの私の地元もそうですけど、も人口減少になっていって、本当にいろんな課題が積み上がってきてるんですよ、今までの解決されない問題もありながら新たになってきてる、でもまた新たにこういう目標ができて、きちっとより良い社会に向かっていかなきゃいけないという場合によって、今までのじゃだめだから、質問してるんです、わかります どどどどんどんどんどん課題が山積していくんですよ、ね、これまでじゃ間に合わないから新たに考えてとていうことで質問していますから、今までのじゃ足りない、やっ て, やってないと言ってません、今までじゃ足りないから新たにどうするのという話、新たにやってくださいという提言ですから、なんかあります文部科学省神山大臣官房審議官。 お答えいたします。あのこれまでの経緯等もございますし、あの財政全般に関わることでございますのでこの場で即答はできませんが、あのご指摘の趣旨踏まえていろいろ考えてまいりたいと存じます。小熊真二君。まあそうです。だから財政的なことあるので、まあ今後の目標としてしっかりそれあの。 現状認識して取り組んでいただきたたいいととう点とただ確かにあの限られた財源の中でやっていかなければいけないのであの効果的な方策を考えなきゃいけないというふうふに思っています、まあ、そういう意味では民間との連携が必要でこのマラケシュ条約を想定してあの出版業界においてはオーディオブック協会というのも立ち上がりました、展示の著作物を作るというのは大変な労力も必要ですし あのお金もかかる、ただ今、いろんなその ICT 化の中であの少ない投資で大きな効果が得られるような状況にもなっていますしあの実際、このオーディオブックのシェアというのはかなり広がってきているわけでありますし皆さん、それぞれの携帯端末においてももうすでに持っている方もいると思いますがダウンロードして持っているというのもあります。 ある意味、ハードの整備は各自治体においても大変なお金がかかりますし、国の支援策もそれは青天井ではないのも分かっています。そういううい意味ではこうした ICT 技術を進展させることによって、地域の偏在をなくしていくということが重要だとい う, ふうに思います、そういう意味ではその民間において、この協会が立ち上がっています、これに限らず、こうしたの電子書籍の普及を目指すという意味において、官民の連携というのは今後どうしていくのかお聞きいたします。 答弁者官民の連携についてという質疑でございます行政側答弁しっかりお願いします文部科学省神山大臣官房審議官、えー、お答えいたします、えー 先生御指摘のように、まあ、ICT 技術、その他いろいろな、えー、技術を使ってのお対応でありますとか、オーディオブロックその他、いろいろなこと、えー、あるいは物の物流その他、えー、にかかることでございます。また、投資家と係もかかることでございます。あのー、そういった観点から、いろいろ各省、えー、ですねあの、関係する部分が多いかと存じますので、えー、各省でいろいろ連携しながら、必要な対策について、今後検討してい、えー、く必要があるものと考えてございます。小熊慎二君。 ではそのこの条約の肝というのはそういうい障害のある方またあの著作物に触れにくい方の垣根を低くしていくということの中でいろんなハード・ソフトの整備だ ソ, ソフトの部分でもだから先ほど言ってたように日本のデータでの世界の全体のデータですけれども先進国でも8著作印刷物の8しかな 7%, か7しかなっていないわけでありますよ。 だからそのハード、ソフト両方の充実化していく上においては限られた財源の中でやるという意味ではしっかりあの民間との連携が必要ですし民間の方うがそういったこの条約を意識して出版業界ででったんですよこのオーディオブック協会というのはそのいろんなビジネスチャンスをも狙ってもあるんですけれどもきっかけとなったのはこの条約が実現するということを踏まえて出版業界では準備しているわけです。 ですからこれしっかりとです、ね、あの限られた財源の中でそうした垣根を低くしていくという意味においてはしっかり有機的に連携をして、あのー、結果を生んでいかなければいけないというふうに思いますので、まあ、これ条約がスタートですからこれがゴールではないので、えー、ぜひここからどうやって普及させていくかであの地域の偏在性がないように地域によって格差が出ないようにやっていかなきゃいけない。 ということにおいても、こうした ICT 技術の活用という意味も、これ、民間との連携をしっかり強化をして、結果がちゃんと出るようにしていただきたいと思いますし、先ほど言ったとおり、私もこの条約に触れて、先天的に障害のある方、我々もそっちの側に立つ瞬間が来るのも、これ、あるということです、年を取った後に別に健常者であとてもにも。 あのいろんな眼鏡を使っても、もう見えない、見れない、それでこう読書飢餓に陥っていくということは、これは少子高齢化社会の中では、これ、もっともっと増えていくということが想定されていますから、そういう意味では、我が身の問題として、これは考えていかなければいけないという点において、ぜひあの実際の社会で の, この浸透していくということについて、さらなる努力、新たな発想で、ですね今までこうやってきました 新たなスタートとしてやっていただきたいということを要望して、えー、その国際的支援ですね、今言った先ほどお話したとおり、アジア太平洋地域は比較的これ多いと言われているんです、で我々、これ、あの日本は私は国際貢献は世界一だと思っていますから、効果的にやってるこの MDGs の中でも、これ、障害全般ですけれども、誰も置き去りにしないと、みんなで一緒に発展していくんだと、こ目標を掲げています。 まあ、そういう意味において、国際支援という立場で、このマラケシュ条約の目的徹底のためには、どうやってやっていくるか、お聞きいたします外務省、山内経済局長委員ご指摘のとおり、はい、マラケシュ条約の第9条は、この利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換を促進するための協力について、明確に規定しております。例えば、点図書館の権限を与えられた機関の間での情報の共有。 あるいはそのような機関の実務の方法などについての情報を利用可能にするということ、あるいは、えー、そういったものを国と し, として支援するということに加えて、えー、世界知的所有権機関、WIPO における協力についても規定しているところでございます。で我が国といたしましても、えー、この条約の締結を契機にしまして、えー、本条約の総会における、えー、国際的な協力の議論などにも積極的に参加していく考えでございますし、えー、途上国を含め、 この分野における国際的な協力を一層進展させていきたいというふうに思っているところでございます。また、あの先生、議員ご指摘のとおり、アジア太平洋地域に非常にこういった潜在的な重力者が多いということでございますので、例えばエペックのようなです、ね、適切な外交的な場を通じまして、各国のこの条約への参加を促していくというようなこともやっていきたいというふうに思っているところでございます。小熊慎二君 これあはは先ほど同僚議員もいろんな数字を出していましたけれども、まあ、世界的な割合があるんですが、ここにも実は格差があって、先進国と途上国では倍違うんですね、まあ、そういう意味においてもこの途上国における支援というのはあの先進国以上にあのしっかりやっていかなきゃいけないという問題がありますし、その国においては ICT も普及もしていませんから。 ある意味では、いろんなハード、ソフト、両面の支援もしていかなければいけないというふうに思っています。大きな意味では、この MDGs 達成のためにも、また日本がこれまで果たしてきたこの国際貢献をさらに進展させていくというためにも、しっかりこの条約の発行を踏まえて、新たにこの支援策もしっかり考えていただきたいというふうに思いますし、その点については、大臣も ODA について深い、 造形が終わりでございますので、ぜひ意識をして、これを体制を整っていただきたいというふうに思っています。次に、国田恵二君。国田恵二君、えー。今日はあの。二つの条約について質問します。まずあの、マルケ氏条約について聞きたいと思います。本条約は。各国の著作権法に著作権の。 権利制限規定を設けある国で制作した障害者向けの図書の複製物を他国に輸出できるようにするものと理解しています世界盲人連合の推計では毎年世界中で出版される100万冊の書籍のうち視覚障害者などが利用できる展示や録音図書などが制作されている割合は途上国で 1% 以下先進国でも 7% に過ぎないとされていますこうした 本の飢餓と呼ばれる状況が原因で、世界中の何百万人もの出版物利用に障害がある人たちが、社会的孤立や貧困などの状況に置かれている、河野大臣はこうした状況、どのように見ておられますか。河野太郎外務大臣 世界中の視覚障害者の方々にとって利用可能な著作物が引き続き不足しているということは承知をしております。あのもちろん国内でも状況は、えー、さほど変わらないというふうに承知をしております。そのような状況を踏まえて、この条約の交渉過程においても視覚障害者の方々による著作物の利用機会促進の分野での 国際協力のさらなる推進に貢献するため、我が国はこの条約の採択に向けて積極的に参画をしてまいりました。日本がこの条約を締結することにより、我が国の視覚障害者の方々による国内外の著作物の利用の機会をさらに促進し、視覚障害者等の方々による著作物の利用の機会の促進に関する 国際的な取り組みに貢献することに資するものというふうに考えております。ただ、今日様々ご議論をいただきましたように、例えば、展示、あるいはオーディオブックのようなもの、これは日本語の書物を日本語の展示、日本語のオーディオブックに直すわけでございまして、 えー、なかなかあの、もちろん海外に在住の日本語の理解される視覚障害の方にはあの、いろいろと貢献をできるわけでございますが、えー、英語ですとか、スペイン語、アラビア語、フランス語といった国境を越えている言語とは、あの若干状 況, 状況が違います。そういうういい意味であのこうしたものを作成する過程において 日本としてどのような支援ができるのかというところについても取り組んでいかなければならない支援をしていかなければならないというふうに考えております。国田啓二君。今私はあのそのことを二番目に言いたかったんです。で、やはりあのとりわけあのアジアの地域においてどういう役割を果たすのかということは極めて重要です。今あの午前中の質疑でもあの外国語のとりわけ中国あえー。 英語それから今、お話しあったスペイン語とかありましたけど、やはりアジアの地域でですね、報告書を見ますと、あのアジア太平洋地域でこの条約を締結した国は7国、7か国にすぎないとされています。アジア太平洋地域は世界で最も視覚障害者が多く、全盲の方が2140万人、中度から重度の視覚障害者全体で1億3500万人と推計されています。 人口の急速な高齢化や、糖尿病などの慢性疾患の拡大で、出版物の販毒に障害がある人が方が今後、増大されると 予, 定の予想されています。そういう意味で、作成過程ということもありましたけれども、アジア太平洋地域の実情に対して、日本としてどのような働きかを行うのかということが求められると思いますが、簡単にご答弁をお願いします外務省、山内経済局長。お答え申し上げます。 あの委員 ご, ご指摘のとおり、このアジア太平洋地域におけるマラケッシュ条約の締結国はまだまだ少ない状況でございます。 でまずマラケッシュ条約は第9条におきまして、えー、各国の展示図書館等による展示などの利用しやすい様式の不正物の国境を越える交換を促進するための協力を規定しているところでございまして、えー、視, 聴視覚障害者等の方々による、えー、著作物の利用機会を促進するための国際的な協力を行う意味で、非常に重要なあのベースになるものでございまして、我が国といた し, いたしましては、えー、本条約の締結を契機に、 この分野における国際社会の取り組みにさらに貢献するということでございまして、アジア太平洋地域、特に開発途上国を含みますけれども、国際的な協力を一層進展させていきたいと考えております、でまたさまざまな外交機会、APEC 等の機会もございますので、そういった機会も捉まえて、いろんな協力、あるいはアジア太平洋地域の各国のさらなるマラケシュ条約の参画を促していく と, といった取り組みを行っていきたいと思っているところでございます。国田圭司君 まああの今ありましたように、参加提携つきってます、7か国に過ぎないという事態と、やはり日本が果たさなければならない役割、そういったものにしっかり自覚して取り組んでいただきたいと思います。でそこで国内に少し目を転じますと、社会福祉法人日本盲人会連合は昨年2月、丸消し条約の批准に向けて、文化審議会著作権文化会の小委員会に対し、 著作権法改正に関する意見書を提出していますその中で著作権法第三十七条第三項における受益者の拡大や受益者への報酬送信の法定化複製が認められているものに対する規制緩和テレビ番組への音声解説付与に関する権利制限に関する意見書を提出していますまあ文化庁にお聞きしますが政府としてこうした国内の障害者団体からの要望にどう お答えになっていくのか明らかにされたいと思います。はい、文化庁長山長官官房審議官、お答え申し上げます。 ご指摘のとおり、昨年の2月に文化審議会の小委員会の方にあに日本文人会連合から意見書が提出されております。意見書の内容は今、ご委員がご説明いただいた4点についてでございます。その要望事項のうち、1点目、2点目、1点目が著作権法第37条第3項における受益者の拡大、2点目が同行における対象行為の拡大ということでございますが、この2点については、の今年の2月に国会の方に提出させていただた。 きました著作権法の一部を改正する法律案においては、所要の規定の見直しを盛り込んでいるところでございます。 また3点目の著作権を37条第3項の複製等を行うことができる主体の拡大につきましては、障害者団体と権利者団体との意見の調整を経まして、昨年の4月に取りまとめられた審議会の報告において、権利者の利益を不当に返さないための配慮を行いつつ、ボランティア団体などが現行制度よりも簡易な方法で、同行の主体になり得るようにするため、主要の措置を講ずるべき旨の提言がなされております。文化庁としてはこの提言を踏まえまして、 関係者のご意見も聞きながら、具体的な制度設計の検討を進めて、速やかに制度の整備を行っていきたいというふうに考えております。4点目のテレビ番組への音声解説付与に関する著作権処理の問題につきましては、現状では関係者間のまだ意見調整が整っていないという段階でございますけれども、今後、関係者のご意見を伺いながら、協議が円滑に進むよう、文化庁としても支援を行っていきたいと考えております国田啓二君。あの精神はわかりりましたたけれどやっぱりあの3点前に言われた ボランティアの問題を含めてです、ね、それを支える人たちが、本当にこの会議にできるようなことについては、当然必要なことだと思うんですね、そこはよくあの理解していただいて、実行に移していただきたいと思います次に丸山穂高君。丸山穂高君 日本維新の会の会丸山穂高でございますあのまずマラケシュ条約の方お伺いしたいんですけども、これ、やはり権利を守っていく部分も非常に大事だというふうに思います、日本はこのコンテンツを世界に売っていく中で日本のこの権利を守っていくとやっているわけですから、ですね、まあ、そうした中でしっかりコンテンツの権利を守っていかなきゃいけませんが、まあ、一方で本当にその視覚障害者の方がこうしたものに対触れられないという状況を変えた い, とい。このの利益のこの 調整というのは非常に難しかったと思うんですねこの調整の部分でどのような調整されてきたのかそして問題生じなかったでしょうかお伺いできますでしょうかはい、文化庁長山長官官房審議官お答え申し上げます 今回、マラケッシュ条約を締結するために必要な事項につきまして、別途著作権法の一部改正法案を国会の方に提出させていただいております。その過程におきまして、審議会の方で意見を調整をいたしましたが、審議の過程におきましては、障害者団体からマラケッシュ条約の内容にかかわらずさまざまな要望がありまして、それについての2年ほどかけて検討をして、その結果が今国会に提出させていただいております法律案の方に、結勤しているというふうに考えております。最終的に な内容につきましては、文 化, 文化審議会の著作権分科会において、信用会社団体及び権利者団体の方から意見聴取を行いました。その際、基本的な内容に つ, 容につきましては、ご賛成いただいたというふうに承知しておりますが、権利者団体の一部からは、これは改正法が成立した暁でのことですけれども、健常者への流用防止などの法の適正運用、権利保護の実質化という観点からの意見があったものというふうに承知しております。 丸山穂高君あのしっかりそういったご意見も受け止めていただいてです、ねの、経あの保護の部分もしっかりやっていただきたいというふうに思います。これね、ただ、著作物を展示化していく、音声図書にしていくというのは、なかなか手間のかかる作業、大変な作業なんですけれども、今、地元を回ってたりしてもお伺いしてますとです、ね、こうした作業、ボランティアの方々がまあ協力してやっているのがまあ現状でですね。 なかなかこうしたコンテンツ出てこないと、ものが出てこないというのが、多分最大の課題だなというふうに私、思っているんですが、これやっぱりしっかりとこれを本条約承認して、ね、やっていくんであれば、国としてバックアップ体制を整えていかなきゃ何の意味もない、この増えなければ意味ないですね、この障害を持った方が触れられる、こうした著作権物が増えなければ意味がありませんので、しっかりこの辺のバックアップ体制を整えていく必要があると考えておりますが、政府としても同じ考えでしょうか、どのようにお考えでしょうか。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 著作物の展示化、音声化につきましては、その多くが展示図書館で行われておりまして、展示図書館の運営にかかる費用につきましては、国がその2分の1を負担しているところでございます。また、現在、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業という事業がありますが、その事業におきまして、転訳方針、朗読方針を要請する地方自治体に対して、 国ととしてて財政支援を行っいいるところでございますえ引き続き著作物の展示化、音声化に必要な支援を実施し、展示図書や録音図書の普及を図っていきたいというふうに考えているところでございます丸山穂高君、あのまあ、引き続きやっていただくこにやっていただかきゃいけないんですけれども、まあ、今申し上げたようにです、ね、今の現状のバックアップで、この日本のまあ数パーセントだといわれいますが、もう少ない、まあ、全世界100万冊。 確保されているそそううですがそのうち数パーセントしかまあ展示ない、まあ、日本も似たようなもので、なかなか増えてないという現状の中で、今と同じことをやってたら結局一緒だと思います、これ、しっかりこの条約を結ぶ、承認していくわけですからね、ねしっかりこの部分、より支援をしていくというのは非常に必要だと思いますので、あの時間がありませんので、えー、次に進みたいですが、よろしくお願い申し上げたいと思います。これにて県にて両対する質疑は終局いたたししました これより医療権に対する討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。まず、盲人視覚障害者、その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結について、承認を求めるの件について採決いたします。本件は承認すべきものと決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。 よって本件は承認すべきものと決しました。